はい、おはさあ始まりました。 今日は英語バージョンで始まりました。ありがとう、ストレッチさん。今日も元気に行ってみよう。おーということで。さあ、声のメガネ。今日はちょっと昨日騒ぎすぎましたね、私ね。はい、そういうことです。あ、ちょっと入っております。失礼しました。 はいでは皆さんこんにちはおはようございます日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか私は今日はちょっとね早起きはできませんでしたああ花さんおはようございます<笑>ちょっと倒れており<笑><咳>朝ね6時ぐらいに起きようと思っていたらねまあ8時過ぎでしたけれどもさあ今日もありがたストレッチやっていきましょうお元気でお過ごしですかアイシェル大好きありがとうの言葉を使っていくストレッチです水分とってくださいシスタね今。 今豆乳さんを投入しておりますボディにタンポポジャさんと豆乳のねラテでございますよこれ、うん、超美味しいんでございます<笑>超美味しいんでございますよはい<咳>あ森千代子さんおはようございますありがとうございますさあ時間と一緒にねこれできるようでしたらね一緒にやってみてください。 あのコメントの数は別にね全然気にしなくて全然大丈夫ですからねはいありがとうございますということで え, あえっと、こちらここに置いときますビフォーアフターをチェックしてからやりますが少し飲ませてください私さ朝バタバタでございました4時に起きました<笑>本当ですかすごい<笑>元気でございますね 私本当6時予定だったんです。そんなに大みになってなかったと思うんですけれども。<笑>なんかいろいろあれですかね。あの。テンションが上がっておりましたので。はい、飲んでます。今飲みタイムでございます。皆様ちょっとほぐしつつ、飲みタイムをお待ちください。<笑>ボディをほぐしつつ<笑>。すみません。あの豆乳さんがとっても美味しいございます。 この豆乳酸がさあの、最近ねあの新しいところができたところスーパーさんに、ね、行きましたところですね。てきな豆乳さんがありまして豆乳さんのタイトルがタイトルというかお名前がねお名前が飲む「飲む大豆」<笑>「飲む大豆」っていう豆乳さん<笑>素晴らしく濃い濃い感じでとっても大好きになりました。 <笑>ちょっと話しないでやりましょうはい飲む大豆ってほぼ大豆ってことですね<笑>はいではさ早速いきましょう手足を伸ばして、おいしいございます、はい、手足を伸ばしてですね、えー、今日の感じをチェックしますはいでは手を伸ばしてどうぞいいですね、デフォルトを下がってきましたね私もありがたいこと初期設定のあの、今ねいい感じ はい、いありがとうございます。では、ですね、皆様ひ、えー、膝の裏のチェックもしてくださいあとももの張り具合も、ね、チェックしておいてくださいはい、では早速いきましょう左足の上に右足さんを曲けていただいて足の指を横に開いて縦にぐいぐい振るのからいきましょうはい、それでは「愛してる大好きありがとう」2回言うとおいてもったはい、せーの。ー愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き、お隣の指。をををと指ししててての甲持っつまま先ねねじりりす愛る大好きあーーが笑顔で 愛してる大好きナイスはい、土踏まず下側せーの愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でね、はい、足くるぶしを持って足を振りますせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好きナイス、はい、ではちょっと回しますせーの愛してる 大好き。肘も大きくましてボディーごとですはい「愛してる大好きありが」反対回しせーの「愛してる大好きありが」笑顔でね「愛してる大好きない 指ををを離して足足振振りりります手後ろだけ大大好好ききありがとう左右この足を横に置いて。はい クラリの、ねうん、うんと内側でございます体重をかけてぐいぐいほぐしますこの時に「愛してる大好きありがとう」2回言ってきますよせーの「愛してる大好き笑顔で体重乗っけて愛してる大好き笑顔でねはい膝のちょっと上ケッカイさんせーの「愛してる大好きここも体重かけてほぐしましょう愛してる大好き笑顔で内ももさんどうぞ」 愛してる、大好き、置いて、いただい、ありがとう。はい、愛してる、大好き、いいですね。はい、では両方のお膝を立てて、ひっくり返します。左足さんとふくらはぎ外側、どうぞ。せいの、愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、右足さんのお膝を立てます。左足を下に置いておいて。 下からせの「愛してる大好きありがとう」親指でほぐして「愛してる大好き」「ナイス」「膝のちょっとしたグーでゴリゴリしますせーの」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「おひのちょっと上どうぞ」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「お皿周りどうぞ」愛う「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」 はいもも裏でせーの桃がゆさゆさ愛してる大大好好ききあありがとう内側ゆゆさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き 持ち上げて、せーの。愛してる大好き、ありがとう。声出して、どうぞ。ちょっとずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。笑顔でどうぞ。はい、ちょっとずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、脱力してます、足先。はい。この足を伸ばして、ももの上です。 肘でもいいですし手でもいいのでぐいぐいほぐします。もも上ぐいぐい。せーの。愛してる大痛い。もも上が痛い。も<笑>も上さん痛い。愛してる大。もう一いいといきましょう。愛してるだいえ？なんで痛いんでしょうか？はい愛してる痛くてもいいです。ありがとう。はいじゃつま先を内側にしてもも外です。せーの。愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きワンモンエイト愛してる大好き僕も痛いですけど痛くてもいいです愛してる大好きありがんナイス、はい、ではこの上に左足のくるぶしをのっけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモンエイト愛してる大好きいたとと愛してる大好きナイス 痛さもね日々違うからね左足んを置いて右足の後ろその痛さの違い具合にも気づいていきましょう<笑>では左足んで右腰骨の上からスッと落としたところをグイグイほぐしますせーの愛してる大好き体重かけて愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でナイス背筋を伸ばします左手の膝のちょっと横に左手左膝の横に左手右手お尻ぺたでございます骨盤転がし後ろからせーの丸めて伸ばしてありがとう丸めて伸ばしてありがとうはい愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイス 左手さんは左の腰右手さんは右の腰腰、肘、肩大きく回します背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう骨盤ねじってどうぞももは愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、では手は頭の上丸、はい、そして皆さんご一緒にご賞味くださいいいですせーの。 いいですナイスはい、ありがとうございます。右足終了。ではチェックタイムでございます。両足を伸ばして。はい、右手さんです。どうぞお、いいですね。引きましたね。はい、左手さん。ちょっとまだ張りがございます、ね、はい、お膝の位置も右足の方が下がってきました。いや、ももも、右足が膝が広がりました。はい、では水分取ってください。 はい、じゃあ今日のターン感じはどうでしたでしょうかシスター、ちょっとこ来た。いいですはい、ではですね、水分シスターまた、豆乳ラテさんを投入。ボディに投入させていただきます。いただきます。うん。日々違うね、ボディさんはね。本当。うん。うん。あの、継続していくと、 日々のボディの変化に気づきやすくなりますよちょっと違うなとかだんだんあの伸びが良くなってきたなとかそういうことに気づけてくるからねとってもいいと思います私もあの本当は変化変化してるビビたる変化ですけどそのビサビサに気づくのが重要でございます<笑>いろんな意味でボディーさんにも人生にもあり<笑>と思いまし まあ、ごくごく飲んでますはいではさ早速次のコーナーいきましょうかコメントさんありましたらね入れていただいてもいいですいやー熱くなってきたこの豆乳酸が熱い<笑>熱いから熱くなってきたボディーがはいではあったかいもの熱くなってもあったかいものの方がいいですよあの、ほんとボディーさんには冷たいものばかりお飲みにならないようにねしていきましょうはい伸びしろ たっぷーありがとうございます。ストレッチは裏切らない。<笑>これも重要ですよ。はい、はいではここを置いておきましょう。では左足に行きますよ。両足を伸ばしていただいて、左足のチェック。コメント入りましたはい、ど, うしたどれどれ。右ももが下がったような。おお、いいですね。そう、ちょっと変化していくんですよ。本当そうなんです。ちょっと暑くなってきたよ。 ははい、では左足さん、はい、チェックはい、はい、右足さんと左足さんの差が五段です右足さんの置いといて左足さんを乗っけて指先グイグイいきましょうははい、では横に開いて縦に振るところからせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では、ぐさっと指を指します、足の甲を持って、つま先ねじり、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してるもう T シャツでやるべきだった、ありがとう足の甲を持って、足の土までのところを持ってねじります、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好きあの、寒さ温暖の変化に、ね、<笑>気づいていこう、はい、ではくるぶしを持ってえー、と、足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、お膝を持ち上げてぐるっと肘から大きく回しますせーの愛してる、大好き ありがボディーごと大きく回して愛してる大好き笑顔で反対マシン愛してる大好きありがとう足首がっつり持ってます愛してる大好きありがとうはいでは手を離して足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスちょっと気づいたらこのレクオーマンが扱った外します ははいでは足左足を形成のアイシェル大好きありがとうアイシェル大好き左右アイシェル大好きありがとうアイシェル大好 き, 大好きナイスははいではチャレンジコーナー両手両足振り背筋を伸ばしますボディを後ろ両足上げます両手を上げます振りますどうぞアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きチョキのポーズせのチョキ で頭の上で丸、はい、ちょっと膝曲げてきたら画面の方を見ていいです、ご紹介くださいせーの、いいですはい、ありがとうございますナイスあの、ふくらはぎって、こうね、ちょっとぷるぷる揺れるぐらい柔らかい方がいいんですここ、ぷるぷるぷるぷるないふくらはぎを目指しましょうはい、では左足さんを前にたたみます ぷるっぷるねしていくのはあの走るの早い人もぷるっぷるらしいですよふくらぎはいではえっと上乗っけてぐいぐいほぐしていきましょうふくらぎキュウリの塩もみせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝の内側ケキカイさん愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、アナさん、いいです。ありがとうございます。ありがとうはい、膝の内側どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、いいですのご承認は重要ですからね、はい。はい、ではこの足を立てていただかないで。もも何だっけ、<笑>両足立ててください。 失礼ししました。左足の後ろ側どうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではこの足を持ち上げますそして隠れたらふらり裏側親指さんでほぐしますせーの愛してる大好きありがとう。本当、今日痛い愛してる大好きありがとう。はい膝の上でズゴリゴリどうぞせーの愛してる大好き ありがとう愛してる大好き笑顔ではい膝のちょっと上でせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝周りどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこのももの裏はももの裏せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔でね、も、は、も、い、の内側をがっつり持って湯さゆさしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの裏側、えー、と外側せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、膝の裏ぐいぐいきますせーの愛してる大好きありがとう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 ありがとう。はい、ではその足を後ろにたたみます。全体を伸ばして骨盤グイグイです。左の腰のところにグイッと当ててからすると落としたところぐグイグイ。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、あもうごめん、愛してる大好き、もうちょいやりましょう。ありがとう。 愛してる大好き笑顔だよ、ねはい、では背筋を伸ばして右手さんを右のお膝の外について左手さんはお尻ペタ後ろと前と大きく動かします後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で甘えた愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、笑顔でね、背筋を伸ばして右手さんも、右の腰の横背筋を伸ばして骨盤腰ひじ肩回します骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で世、ね、代に愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では最後骨盤、両足骨盤転がしていきますマットさんんを た, たんでいただ い, てもいいいだても え、音楽が終わっちゃった。あれ、おかしいな。はい、すいません。ちょっと行きます。はい、どうぞ。はい。では背筋を伸ばして足は肩幅でございます。背筋を伸ばして、手をお膝のお膝のちょっと上ですね。もものところに置いて、背筋を伸ばしてボディを斜め。あ、ボディを背中を丸めるのと、チャウスのタ。 足は肩幅ぐらい開いてくださいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねではクイックで背筋を伸ばして骨盤だけグイグイやってくださいせーの アイシェル大好きありがとうアイシル大好きワンモアアイシェル大好きありがとうアイシル大好きナイスはい手を背筋を伸ばして倒して両足アップして最後いいですポーズいきますよ、はい、では手は頭の上足をちょっと伸ばしてせーのいいですはい<笑>ありがとうございますバッチリ あのいいです。と揃いましたよ。曲とはい、あの背筋を伸ばしていただいてもいいです。オッケーはい、頑張りました。ナイスです。いいです。いいです。はい、では足を伸ばしていただいて左足3。チェックしましょう。左手どうぞ。ゆはーい。左手3。この感じ背中の位置も降りました。右手さんもおりました。膝の位置も下がりましたね。もう横び平になっております。 はい、といととうことで、素晴らしい今日もご参加ありがとうございました水分とってくださいちょっともう T シャツにします今度から<笑>いただいてどうぞご自分のボディにね変化とあったらまたえっとコメントしていただいても結構ですぜひコメントくださいっていういいですうん あの夏時期がねやっぱりボディが柔らかくなりやすいので夏時期にこう伸ばしていってで、冬になったらねちょっとあ の, あのたくさん伸びましたたくさん伸びましたいいですね花さんよかったです夏時期をに柔らかいボディを作ってそれ冬時期に維持するみたいな感じでねいきたいと思いますはいということで今日もご参加ありがとうございましたいやーよかったおはう 早できないとちょっとねペースが私も乱れますけれどもね無事に、えー、できてよかったですまあこういうものはですねあの本当継続でございますから継続帯ろたっぷりな自分を信じて継続していくことの方が重要でございますよそのさ継続継続がボディボディが裏切らないからよね継続がらそんな感じでいいです はい、ありがとうございますあの何を言いたいのか<笑>ちはい、シンさんありがとうございましたはい、ハノさんありがとうございましたでは、えーえー、皆さん本当にありがとうございましたちよこさんもありがとうございましたはい、では素敵なね一日をお過ごしください今日サンデーですねスーパーワンダフォーサンデーをお過ごしください はい、今日もありがとうございました。えっと、次回は火曜日火曜日の9時ですまたお待ちしておりますありがとうございましたごきげんようハマナイスサンデイチャオバイバイ